えー、緊急に動画を撮ってるんですけども、最近ね、えー、各地の人権関係の職員、特に林保官の職員に対して、ですね部落探訪をしている人がいれば、その人の特徴だとか、交通手段、例えば車で来てるんだったら、車の特徴だとか、ナンバーを控えて、叱るところに報告してくださいみたいなお達しがですね、一部の地域で来てるみたいなんですよ。 で皆さん、ね、これ絶対応じないでください、応じるとあなた方が法的な責任を問われかねないです。えー、公務員の立場で 個人を追跡してですね、で個人の情報を誰かに提供したりですね、共有するっていうことはあなた方が思ってる以上に重たいことです。個人情報保護法がですね、まあ最近改正されてもう全国のこの自治体なんかもね一律に規制されるようになったんですね。そうするとですね、個人情報に対しては当然その何でもかんでも提供していいっていうわけじゃないです。 国民はですね、その情報を開示請求する権利があるし、利利用停止を求めるる権利もあるわけですだから公務員の立場としてやったんであれば、誰がそれをやったのかっていうことも、当然把握される可能性もあるわけです。で その日本国憲法ではですね居住移転の自由というのがあります誰でもですねどこに住んでもいいわけですしで当然これは旅行の自由っていうのも含まれます 北朝鮮みたいなね、閉鎖的な全体主義の国とは違ってですね、日本ではですね、もう幸いなことに、皆さんどこにでも自由に旅行できるし、写真撮ったりだとかね、見たことをこう SNS に書いたりっていうこともね、自由なわけですよ。日本は開かれた社会なわけです。で、学問の自由っていうこともあるわけだから、部落の歴史や種族を調べてね、それを記録するっていうことも自由なわけです。で、それを、 公務員の立場で制限しようとすればそれは当然憲法違反としてですねその責任を問われる可能性があるわけですだから僕もあまりにも悪質な場合その部落担保の自由を制限しようっていうそういう意図でまあ解放同盟だとか 法務省とかにそういう情報を提供しようっていう人がいるんだったら僕としてはあの場合によっては法的な措置を取りますでもなるべくやりたくないです金保管の職員の皆さんはねそれぞれの地域のために働いてるっていうことは分かってるんでそういう人たちをねそういう目に合わせたくないわけですねだからブラグ探訪をしてる人を見かけたら僕に限らず 見なかったことにしてくださいまあ僕はなるべくねまあ仮にね接触したりだとか話すっていうことがあったとしてもそれはもうなかったことにしてください。ねえー、まあ僕もね絶対そういうことがあったっていうことは誰かに話したりはしないんでもうあなた自身がそれを見なかったことなかったことにすれば本当になかったことになるのでそういうふうにしてください。 ただそれを解放同盟とかに提供するんだったら、当然、場合によっては、ですね下手したら、その守秘義務違反に問われる可能性もあるわけです、それは当然もう刑事犯罪ですよ、だから、絶対にそのブラック探訪してる人の情報を提供するようなことはしないでください、僕は聞いてるところではですね、なんか法務局にですね、この手のなんか報告っていうのが、何千枚単位で、溜まってるそうなんですよ、ね。 だからそういうものに対してですね誰がやったのかっていうのを把握した場合であまりにも悪質な場合は僕も公的な措置を取らざるを得ないわけですねだから僕はなるべくそれはやりたくないだからそのブラック探訪を知る人の情報というのを 絶対にですね、誰かに提供したりだとか、共有したりしないでください。もう見なかったっていうことにしてください、本当に。まあ、やっちゃった人がいたとしたら、もうそういう文書っていうのは、もうなんかね、あの、シュレッダーかけてね、あの、なかったことにするっていうことを、僕はお勧めします。でも、あまりにも悪質な場合は、僕、本当に、本当にやりますからね、法的な措置を。あの、法廷で会うことになるので、もうそういうことはやめてほしいと思います。でまあ、単純にね、 仕事が増えるのは嫌だと思うんですよなんか報告書を書いてね、解放同盟だとか法務省に提供するっていうのは、もう予定の仕事が増えちゃうでしょ、そういうことも僕は絶対ね、やっちゃいけないと思うんですよ、その税金の無駄遣いになってしまいますし、やっぱ公務員の労働時間っていうのは、それがもうイコール税金なわけですから。ということで、ブラック担保について、まあ、僕だけじゃなくて、 僕以外に対してもですね、部落探訪している人に対して、その個人の情報をね、共有したりだとか、誰かに報告するっていうことは絶対にしないでください。これは何よりもあなた方のためです。公務員っていううののはもう全体の保守者ですから仮に、ね 上司の命令だからって言っても、やったことに対しては責任を問われるわけです。そのナチスの公務員だって、そのユダヤ人ね、殺したらその、たとえ命令でやったとしても責任を問われたわけですから、皆さんね、憲法、法律をちゃんと守ってください、よろしくお願いいたします。